ありがとうございませ、えー、ね今年変なねカップオフみたいなの着てますけど、はい、今年のテーマはね「陰陽師」ってホですねはいあのーはい、何とか償る羽生かあ あ,、はい、あ怒られますよファンの方いらっしゃいますからホンですかちょっとファンの方ね手を挙げてもらったら殴りに行っちゃうかな<笑>、はい、ダメですはいそういうこと言ってねいつもねダメですよって言われちゃうんですねでもねその今年の曲のテーマね 陰陽師っていうのはね皆さんが幸せになりましょうって言ってやってたんですね最初に入っている呪文が今日一日幸せになりましょうって呪文が入ってます、はい、ねぜひ幸せになってくださいやってたじゃなくてやってるんですよねはい今過去形になってましたけど<笑>え過去形ですか、はい、やってるんですよねカーキンクくれ経験 は, はい、はいんじゃいやりましょう、はい、それではよさこいといえばこのかじの映ですいよいよさ じゃあお願いしますごい!「眼中古心八封八旗御用護神御用に証言し大気を譲り払いし市中心を鎮護し護神改栄悪気を払い機能麗功主軍に昇突し眼中古心安鎮を得ることを一人家無能霊に願い立てます」 録音したんですよ。これ。したんですよ。ブリマン、そういうことですよ。いですよ。ブリマン、そういうことです いい天気になりましたでここねなんかセクシーな踊りらしいですよ見たことないんだけどホですかはい「ひと祭り」「ひと祭り会」でございます「ひと祭り」「踊ります」「暴れます」「踊えます」 しなるほど。<笑><笑> シャドウカイメジンレッツザイゼン<音楽>これがアッ<音楽><音楽><音楽>プルの第3役を受けたいシーン<音楽><音楽><音楽>、はい、新婚集です<音楽><音楽><音楽> よいしょ。 第14回川崎ラブライシ開催おめでとうございます。 一日遊ばせてもらいますよろしくお願いいたしますそういうとこ卒大よねクス<笑>は<笑>はありがとうございましたひとますありがとうございまし た, あ り, ましたありがとうございます、はい 会の皆さんいいいありがとうございます。